Hey Hey everybody blue こんにちは、hey、blue. ブルーがね大きくなってねちょっとハイキングしてたらすごいところ見つけてさ。<音楽> hey, hey 皆さんこんにちは。いや本当にねいいところ来たやな<笑>本当にいいところ見つけたわ。ちょっと今日お話したかったことはですねやっぱりこの 行動についてなんだよねやっぱりこういう場所にいると今サンタフェニューメキシコ州のサンタフェっていうところなんやけどこういう場所にいるとやっぱ地球っってて星だだなって本当に理解するんだよねこれなんか都会に住んでるとさ街っていう感じなんだけどここら辺散歩してるとね本当にねなんか石がある星の石みたいな感じなんだよね。 ちょっと今日面白い話があってできればお話ししたいんですよで。ここからね、多分ね、見てるよりは動画聞いてる方が楽しいと思うんで、もしよかったら、あの、これ、セーブ later、後でセーブして、後で聞くっていう感じでやっていただければ幸いです。Alright. Will you wait there, okay? ええ子やな。OK。よし。ちょっと聞こえるかな。でね、ちょっとマジ、本当に話したいことがあるんだよ。それは 本当にこれだけを知ってると人生がだいぶ楽になるっていうことなんだよねちょっとここ景色綺麗なんやけどここはもう地球っていう星で正直誰もいないんだよねで今僕がここにいることっていうことはすごい僕は幸せなんだよねこれちょっと深いんだよどういうことかっていうと自分がニューチュラルな場所とかにいると自分自体には問題ないんだよねでも自分とある環境の組み合わせで悪くなっちゃうわけよ あなたには問題なないわけよあなたがこのセットに入るとあなたが不幸せになるっていうことなんだよね。へちょっとね風があれだったんで僕はあのアメリカの新しいスタジオに戻ってきました。まだセットアップ中ないわけだね。えー、ごめんこののビデオのポイントが あなた自体には問題がないんだけど自分があるセットに入ると問題を感じて不安を感じて不幸になっちゃうっていうことなんだよ。例えば仕事っていうところで、まあ、僕前本当にやりたくないことを毎日仕事にして何で仕事やらないといけないのって言ったらもう本当にやらないと悪いことが起こるからっていう本当にもう恐怖の中で僕毎日働いてたんだよね。本当にに毎日ががモノクロででもう鬱なななるみたたいな大変な時期があったんですよ 毎日仕事したくないでその時よく考えると僕自体には問題がなかったんだけど僕が仕事っていうトピックをマスターしてなかったからそこで問題が現れて不幸を感じてたっていうことなんだよね。で ななりがちなのは僕がこの仕事っていうセットに入ってた時は人生がうわー大変だってなってたんだけど本当によく考えると僕には問題がなかったんだよ。僕, と仕事って僕が仕事っていうところとセットになった瞬間に不幸が現れてきたんだよね。これ人間関係も同じなんだよ例えばよく喧嘩する人とかいるでしょ。 ね、上司かもしれないしいろんなね人間関係で問題があるときにその人と一緒にいるとその人とセットになった瞬間に不安を感じたり怒りを感じたりするわけよ。あなた自体には問題ないんだけどセットになった瞬間に問題が出てくるのね。なぜかっていうとポイントは自分が望んでいる結果にそのセットがまだたどり着いてないからそこで問題不安を感じるんだよね。 でどうやって問題を解決していくのかっていうのは置いといてこのビデオのポイントはセットに問題があるんだよあなたには問題がないんだよねこれを理解するとだいぶ人生が楽になってパンパンパンパン行動が取れるようになってくるわけよ。 ね、でもこれを理解しないでこのセットが終わってるのに例えば仕事っていうセットのところで不幸を感じて不安を感じてるんだけど仕事働いていない時にまだこのセットの状態に頭を持ってるわけよ、ね。仕事してないのに仕事っていう不安をまだ抱え込んでいるとその不安を持っている人の行動を取り始めるわけよ。で不安を持っている人の行動っていうのはもっと不安を呼ぶ行動 の結果につながってくるんだよ、ね、で僕はそれ「やめて」って言ってるの「やめようぜ」って言ってるのね捨てていいのよセットにある時は問題があるんだけどセットが終わったら自分には問題がないわけよ人間関係もそうなのだからいろんなことで「うわこいつまだあいつ絶対やってやる」みたいなもうその人目の前にいないわけよ。 そのセット終わってるから自分それを手放さないといけないの手放してここにはまだ理想にはなっていない結果があるんだってじゃあそれをどうやって変えていくのかっていうのを感情的じゃなくて論理的に進んでいくっていうことによって自分が望んでいる結果を手に入れることができるんだよね。 どんなにお寺に行って神様にお祈りしてねでもその望んでいる結果は変わらないわけよなぜかっていうと自分が目標にしているための行動を取らないと現実は変わらないからなんだよ ね, ねだからこれは不思議な不思議なことなんだよね自然の中にいるとみんな幸せなんだよ みんなナチュラルな状態で幸せなんだよでもこの社会的なゴールがあるところそもそも社会的なゴールって誰が作ったのっていうと悪い男たちが作ったんだよねこれ。えって思うかもしれないんだけどね特に日本の場合だったら行動すると叩かれるっていうすっごいアンフェアなリアリスティックじゃない社会的なゴールが日本にいっぱいあるわけよ。 ね、ちょっとした行動でちょっとした謝ったら叩かれるね、これなんか社会的に有名になったらニュースで叩かれるとかスポーツの新聞から叩かれるとかこういう怖いことがいっぱいあるわけよね、でも現実的に自分が 自分のセット例えばお金のセットとか自分がどのぐらいお金があるのかとか自分の仕事のセットとか本当にやりたいことでやっているのかってで人間関係のセットとか本当は断りたいんだけど相手が怖いから断れないとかねこのセットを変えていくには行動をとらないと駄目でしょ。 ね、で行動をとらないといけないんだけど特に日本の場合は完璧な行動をとらないと許されないっていう社会的な Unfair、な understanding 社会的なみんながそうだよね、これを本当だよねって思っているルールみたいなのがこの社会にあるわけよ。ね、これを外していかないと社会っていうか僕たちは世界が変わっていかないわけよ。みんなが怯えててちょっと行動を取りたいんだけど完璧な行動じゃないと進んじゃだめだよって完璧なことじゃないと叩かれるよ先生から怒られるよとか学校もそうじゃん。完璧な行動だったらいいよ点点満点を取れる だったらいいよみんなが認めている中のための行動だったらいいよって、ね、そうじゃないわけよこの星はあなたはあなたのままの幸せのための行動をとっていかないと幸せな現実は結果になってこないんだけど、ね、その行動を恐れていたら。 自分はアクセルを踏みたいんだけど恐れているから心のブレーキも同じ瞬間に踏んでいるんだよねでこの心のブレーキを外せるようになっていかないと現実は絶対変わらないわけよ絶対変わらないわけよ俺本当に思うよ本当にだから僕たちは魂として地球に遊びに学びに来てると思うんだよねだって魂は宇宙のところでよくあの本当にこういう場所とかねさっきのあのね 崖の上ととかかにいるるマジここ火星かよって感じるんだよあ確かに地球って太陽のところをぐるーっとやってるこういう石とか何百万何百万年前のものとかじゃんって、ね、ここにいると問題ないなってでも社会的なみんなが決めてここには問題があるよねこういう風にならないといけないよねっていうところに自分にセットに入れた瞬間に不幸を感じるんだよね。ね だから現実を変えていく時もう参ってなってもうやっていけねえよもうつらいよどのぐらい行動しないといけないのやりたくないよ人生つらいぜってもう嫌だってなった時に忘れないでもらいたいのはあなた自身には問題がないのよあなたは持ってるのよ。 もう作られた瞬間から生 ま, れてる生まれてきた瞬間から持ってるわけよパワーがついてるのよでどこに問題があるかっていうとどっか社会的なゴールがあなたとセットになった時にあなたは子どもの時とか若い時とかどっかであ自分のままでなってたらダメなんだって勘違いして自分というパワーを出せないんだよねそのセットでで不安を感じている。 自分っていうところをバーって出してそこのままで行動をとってたら結果が絶対変わるわけよであなたはもう持っている存在だからあなたがフルパワーでアクセル踏んで行動を始めたら何が起こると思うあなたの周りに幸せがいっぱい出てくるのよ あなたっていう光の存在愛の存在がこの星で行動をとったらもういい加減にこういう社会が納得してる意味がないこと戦争とかね仕事だったらもう帰っていいのに帰っちゃだめんでってみんながそれ納得してる。この バカバカしいこととか外していってクリエイティブが楽しいワクワクすることに行動をとっていったらね自分の人生が変わるんだよで僕たちがそういう感じで行動をとっていったらこの星どうなると思う古い考えを持っている人たち古い考え方がなくなっていって幸せでありのままのあなたで大丈夫だよって生まれてきてくれてありがとう。 ね、そのような美しい環境がリアリティに変わっていくそうだと思うんだよだから忘れちゃいけないのはあなたっていう存在は100点満点なのよあなたっていう存在を失敗できないのあなたっていう存在がこのセットと組み合わった時に あ, あ俺ダメだ私はダメだ私にはできないんだって思い始めちゃうんだよねそれが今日のポイントで是非忘れてはいけないこと You are perfect.We are waiting for you to make the move.The whole world, 世界があなたが自分の心、ワクワクをフォローするのが待ってるんだよ。だからお互い大好きなこと、愛せることでこの一回の人生を生きていこうぜ。I love you guys so much.Please let me know what you think of the video. ぜひフィードバックをいただければ幸いです。I will see you next week. ありがとうじゃねー。I、love you guys.